さて、え、それでまだ終わりではないですね。え、その後ユニコードというのが現れました。これはですね、え、複数の国の文字を扱うというときは、え、先ほどの ISO2022 のやり方で、え、ま、3バイトのエスケープコードを使って、え、この今は日本語、え、今は英語というふうに切り替えていったんですけれども、これは非常に面倒なんですね。コンピューターの処理は。そこで、 す、ま、べ、あ、ての国のすべての文字を16ビットの文字コードを割り当てて扱おうと。そういう考え方が現れました。だからこれは統合されたコードという意味でユニコードという名前をつけたんですね。で今ではこれは国際規格 ISO10646 という規格が制定されています。すべ、まあ、ての国ですから当然日本語の字も入っているんですね。で、ユニコードはその文字コードで それを符号化するときに複数のやり方があります。例えば全部16ビットにしたんですから、16ビット単位で入れますというやり方もあります。ただ、1バイト単位で処理するときには、UTF8 というやり方を使います。UTF8 はですね、00から 7F の範囲というのは、つまり7ビットの、この先頭が0の部分はアッキーと同じなんですね。ですから、アッキーのファイルとイヌコードのファイル混ぜてもあんまり問題がないんで、変いやすいんです。 なので、今は UTF-8 を使って様々な国のコードを扱うというのは非常に多くなっています。なお、最初は16ビットで始まったんですけども、実は文字の様々なものを全部合わせるとすごい種類が多いんで、実は21ビット使ってるんですね。ですから、まあ、文字によって1バイトではアスキーの範囲ですけども、2バイト、3バイト、4バイトまで最大使うことがあります。次は文字コードの変換のお話です。 今お話ししたように、日本語の入ったファイルは ISO2022JP と EUCJP と ShiftJIS、そして UTF8 もありますから、4種類あります。で、それぞれ使われていることはありますから、そのよの間で変換しないと使えない。例えば、このソフトは ISO2022JP しかダメですよとか、このソフトは EUCJP しかダメですよとか、いうことになると、えー 中に入っている文字は同じなんだけど、文字コード、エンコーディングが違うから変換しましょう。でその変換はですね、u n i c のコマンド、NKF を使う方法と EMACK の操作による方法と2つこちらではまあ説明しますねで。NKF の使い方は非常に簡単です。で NKF というコマンドは何に変換するかというのは、JIS コード、EUC コード、 シフトディスコード、それからダブルというのは UTF-8 を表すんですね、えー。で、このどこに出力するか、どの出力コードにするかというのだけを言えばいいようになってます入力ファイルの文字コードはですね、否定しなくても自動判別されます。だから使いやすいんですけれども、ただ、えー、自動判別失敗することがあります。だから失敗するような場合はですね、NKF、大文字のダブル、小文字の E、 大文字の方はですね、入力の文字コード。だから、UTF8 から EUC に変換しましょう。となっているふう風にして、入力も指定することもできます。